ごま塩がガラス瓶にいっぱい入っている夢。塵も積もれば山となり、多くの財産やお金を集めることになる。他人から塩をもらう夢。自分に金銭的な横領が訪れ、他の人の助けを借りて、財を得ることを意味する。畑に山積みのように積まれた塩を見る夢。畑に山のように積まれた塩を見ると、社会的な事業を行ったり、借金を負うことになる。白菜を塩漬けにする夢。 知識や経験を蓄積して、希望に満ちた明日を迎える、三前三後体験をし、知的で理知的な人になる。山のように積まれた塩を見る夢。山のように積まれた塩を見る夢を見ると、大きな事業を展開したり、作品を出版したりすることになり、このようなことで、莫大な借金を背負うことになる。魚を塩漬けにする夢。家族に災難や病気が発生する。塩を食べる夢。 体が健康になり、かかっていた病気がすっかり治り、寿命が伸びることを意味する。塩酒酢などが出てくる夢。塩、酒、酢などが出てくる夢は、すべてのことがうまくいく。塩水や醤油で洗顔をする夢。新しい仕事や計画に、小さな悩みが付きまとう予兆。しかし、洗顔をした後、すっきりした気分になった場合は、仕事が順調で、塩辛い味で顔がほてったり、痛かったりする場合は、仕事が平坦でなく困難になる兆し。 塩を食べる夢。病気がチりじりになり、寿命が延びる。塩を白菜に漬ける夢。家の中に火種が発生する。塩を買う夢。塩を買う夢を見ると、家の中に災難や心配事が発生する。しかし、大量の塩を手に入れることは、物質的な利益が得られることを暗示しています。塩を手に入れたり、塩を持って、家に入る夢。家の中に災難が起こり、家族に心配事が発生する。塩をトラックに積んで道端に放り出す夢。 莫大なな光をを得て借金を背負うことになる。潮が納屋 に, に, にいっぱいになる夢は始めた事業に莫大な資金がかかることを暗示しています潮が広い畑に山のように積まれているのを見た夢自分の能力外の大きな仕事や事業などを行うことになりそれによって金銭的な困難を経験することを意味する牛に潮の俵を2つ積んでくる夢 牛に塩俵を二つ積んでくる夢は、中年以降、あるいは晩年に二つの事業を行い、富を得る吉夢である。牛に塩を二票積んでくる夢。それは、中年以降、または晩年に事業をすることになり、繁栄し、財産が豊かになり、豊かな晩年を過ごすことになる。塩が出てきたり塩に関連する夢。予想していなかった心配事が発生する。自分の周りで魚を塩漬けにするのを見る夢。事業家や船員は、財を蓄えることになり。 その他の一般人は、周囲の誰かが病気になったり、事業が低迷する。自分が塩を振りかける夢。自分の家が精神的、物質的に安定することを意味する。自分が塩を作った夢。自分に悩みや心配ごと、または予期せぬ不運が訪れることを意味する。自分が塩を食べる夢。自分の体が健康になり、快適な生活を送るようになることを意味します。結婚した女性がこのような夢を見ると、健康な子供を授かることを意味します。 患者がこのような夢を見ると、病気が好転して、健康を取り戻すことを意味します。自分が塩を売る夢。自分の能力、行動、または性格などにより、他の人から愛されるようになることを意味する。自分が食べ物に塩を入れる夢。自分に金銭的な困難や、予期せぬ災難が訪れることを意味します。周りが魚を塩漬けにするのを見る夢。ビジネスマンや船員は、財を蓄積するようになり、 その他の一般人は、周囲の誰かが病気になったり、事業が低迷する。トラックで塩を運ぶ夢。事業資金を調達することになる。壺ごとにコチュジャン味噌醤油塩などがいっぱい入っている夢。 コチュジャン瓶の夢は、思想、主体性、性格、財物、お金などを象徴する。味噌瓶の夢は、養育、愛、幸福、保護、寛容、財産、お金、事業などを象徴する。醤油瓶の夢は、組織、検査、観察、法律、軍事、保護、財産、お金、貿易などを象徴する。塩の瓶の夢は転倒、天頭、心理、宗教、学問、軍事、権を象徴する。